別に君を求めてないけど横にいられ昨日のご飯はダンゴムシ太郎ですはいということで前回と服装は変わってないのでってことなんですけれども月という言葉ずっと胸の奥に秘めてあの何でしたっけ忘れた何をしたのあそうだ思い出した月という言葉ずっと とということでねあのー、最近ちょっと急に、ね、パ, パイパン男子が流行ってる気をそってる男子が流行ってるみたいなのを見てあれ俺どうなんだろうと思って。 腕, みたい腕とか足毛はめちゃくちゃゃく薄いんですよそもそも毛が薄くてヒゲとかも1週間とか剃らなくても全然生えてこないみたいな青ヒゲとか絶対ならないタイプだったんですけど最近育毛剤の動画とかあげたじゃないですかそれによってなんかヒゲとか毛がちょっとずつ濃くなってきてあちょっと濃いな気になるなって思ってきてで除毛クリームってものをちょっと使ってみたさもありましてただ光のの 医療脱毛とかああいうちゃんとした脱毛してもう生えてこないっていうのは実はもうお金もかかるしいいかなと思ってちょっと一っ除毛してみようつるつるを味わってみようそれでよかったら脱毛すればいいしみたいな感じで除毛クリームをねドン・キホーテで買ったんですよ。はい ドンキホテで買ったんですよ買って、まあ、早速塗ってみたんですよ全身にでも俺説明書とかさドンキで買って ち, ょっとちっちゃいカバンやったんよちっちゃいカバンに袋とかいらないでちっちゃいカバンにジョモクリームだけ入れて袋とか持たずに持っとったんやけど箱って結構邪魔で中身だけスパッてスパッて吸って箱ちょっとゴミ箱に捨てたいよそしたら中に説明書入っとったっぽくて説明書を見ないでジョモクリームを塗ることになったんよで足に塗ります僕らに放置してさあ お、すげえ溶けてるみたいなえっこんな取れんのえっ超ツルツルなんだけどみたいな感じになってでもやっぱりなんかね下手くそ塗るのが下手くそなんか分からんけどムラがすごいできちゃうんだよね自分で俺が B 型だからなのかは分かんないけどすごいムラができちゃって23回かな繰り返して1回塗ってまだだもう1回やってまだだ3回くらいやってあっ全部きれいになったなぐらいになってで右足も同じようにやってそんな感じで 手, 手も 両手も同時進行でやるようにやってたんだけどまあ、全部3回ずつくらいやったんかなもううまく塗ったと思ったとこも全然溶けなかったりしてで結果3回くらい同じ場所やりまして次の日になってうわツルツルだなとか思ってたらなんかね見えるかなこれめちゃくちゃ足とか綺麗、足とか手とかめっちゃ綺麗だったんだけどすっげえかぶれてんの見えるかなこの辺の傷これもこれもこれもそうなんだけど これ、全部その脱毛やった日からの傷でこっちも見えるかな右手はまだギリギリこことここくらいだったんだけど足が特にひどくて足なんてマジで綺麗だったのにマジでほらここもここもここもそうだしここもそうだしでほらここもここもここもマジでちょっとなほら内側もヒリヒリするなと思ったらめっちゃ全部かぶれてて。 かさぶたみたいになっちゃってだからもう絶対もう除毛クリームやんないよっていう話です、はい、そもそもね俺が多分説明書とかを見ないでやったのが悪かったんだろうけど一応ね今ちょっと確認してみようかせっかってくるしクリームやり方ちなみに俺のやり方としてはあのんかヘラみたいなヘラみたいなのでバーって綺麗に平らにピガーって塗ってでその時間を経たせてからそのヘラみたいなのでカー 吹き集めてそのクリームをティッシュに包んである程度クリーム状のものがなくなってからシャワーでバッて流したんだけどその方法が違ってたのかな あ, あそれとあとあれだチンチンもそうだチンチンにもやったんだけどすげえなんかねちょっとあのパイパンパイパンっていうかもうねチンチンの毛も全部なくしてみようと思ってノリでやったらめちゃくちゃねチンチンのところって あの皮膚がめちゃくちゃ薄くてめっちゃくちゃ痛かったんよあ痛いなと思いながらやってたんだけどあ め, っちゃめっちゃツルツルになったのこれツルつツにルなってあいいねと思ったけどやっぱりむしろこっちがめちゃくちゃかぶれてそのや脱毛じゃなくてこの除毛した1日2日くらいこう歩くだけで擦れて痛くてだからやばいね女性の方とか特に除毛クリームやるときはやっぱりそのパッチテスト的な そういういちゃんとした除毛の肌に合うかみたいなのもやった方がいいと思うんだよね。俺はめちゃくちゃゃく合わなかったっていうか原因としては時間を置きすぎたパターンかあと何回も3回くらい重ねてやっちゃったパターンそのせいかシンプルに肌に合わなかったかっていうことなんだけど。 まあ、皆さんもしもしねその光立つもやるお金がなくて私除毛クリーム払うんだよねっていう方いたらでしかもやったことないっていう人限定なんだけど初めてやるって方はそういうことに注意してやってみてくださいめちゃくちゃ痛いんでしかもこれ結構続くしあとになるん、ね、で女性の方とかねめちゃくちゃ気にすると思うのでちょっと気をつけてみてくださいはいということで初めての除毛クリームを使った時のお話でしたはい頼むでした 「空見上げたひまわりが僕の背中」<音楽>